まだね、みんなちょっとバテ気味だと思うんですが、えー、最後、精一杯演武させていただきますよろししくお願いします。 え You、mm、do. -hmm. 二度目も力強くあかん